前回の「カズクラエンドに「エンダーマントラップ」を作ったのはいいんだがみんながいろんな場所に散らばってしまうそこで対策を講じてみた結果うん全然役に立たないなので「エンチャント台の改造もしてみましたうんここだけはうまくいったぞはいどうもこんばんはカズクラでございますおおまたまたなんか動きましたねまいっか いやあ、皆さんもどうですかマイクらされておりますでしょうかいや、これやるとわかりますよね。やっぱほんとね、いろんなことが難しい。えー、ただね、やってけばやっていくほどですね、腕は上がるもんなんでございますよ。えー、もうこの数くらいもね、もう460何か。 いやあ、頑張ったよなあ。あ、ほんでですね、そうだそうだ。前ですね、えっ、ー、と、このパートはこいくら、薄くらみたいなね、質問したことあったんですけども、えっ、ー、と、結果、結果をお教えいたしましょうかね。えー、結果はこれです。今回の内容は、薄くら 85%、こいくら 14%、ま、待てよ、45,619 薄くらってなんだよ。お、ちょ、読み間違えたのかないや、そう、そうだよな。 いやみんなあのー、ち, ゃんちゃんとアンケートの文字を読んでから投稿しないとダメだぞえ、というわけで本日もですねコイらラの内容をお届けしたいなと思うんですけどもええー、あ気づいちゃいましたいやあなんちょっと行ってみましょうかこれねいやーちょっとね私も頑張るんですよたまにはねうん？やっぱりスケルトンの音すんだよなどこなんだろうねほんとにね不思議だわまあ、まあまあ、いや今日今日本日も忙しいからねちょっとあっちの方に参りましょうポイ まいります。ほいっとさあ、進んでいきましょう。進んでいきましょう。バイバイ。あ、よいよ い, い。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ど、ど, どいてくれよ、ちょっと。と、通れねえよ、ちょっとま。あ、くそ。よし、ここまで来たらもう大丈夫でございましょう。では、まいりまーす。いけい。さあ、トンネル。トンネルの下をくぐって。くぐって、ポン。 おぉ、スイッチオン完了でございます。さあここ、ここここ登ってからのカラーの、ぽい。ちょっと待って待って待って待っ て, 待て、危ないよ。ちょっと待ってろ。あ、しかも夜になってしまった。あ、でもちょうどいいかもしんないな。ついでにちょっと見せておきますかね、あっちの方ね。もうなんかね、上に見えると思うんですけども。えーと、あれ別にね、YouTube のね、再生マークじゃないからね、あれはね。ちょっとね、今回は仕掛けも作ろうと思うんです。えーと、どこどあったあったあったあったあった。これでも投げ入れましょう。ほんで、屋根の上に、 ポーン完璧でございます。はい、もう皆さんなんとなくわかりますかね前々からリクエストのあったやつでございます。え、それがこれです。えー、タ電クリーパーでいろんなヘッドを手に入れて店に置いてはいかがですかと。そうなんですね。タ電クリーパーで、えっ、ー、と、頭を手に入れてほしいっていうリクエストが多いんでございますよ。えー、というわけでちょっとね、作ってみたいんです。参りましょう、参りましょう。 さあこちら雲の上まで雲の上までこう上がっていきましてからですよだ大丈夫かもんちゃん湧いてないかな変なとこに湧いてるとね落ちてやられちゃうからねはーいあ大丈夫でございましたねそして湧いてらっしゃる湧いてらっしゃるはいこれですね一応あの帯電クリッパータワーでございますただもうちょっとは、ね、未完成ではあるんですけども ええー、と、結構これね、うん。あの、みんながさ、投稿してるから、あの、どこら辺が大変なのかをね、見極めることはできましたよ。え、まず、ああいうのは邪魔なんだよね。ぽい。よしよしあ、一撃強いな、これ。へい。てい。てい。あ、やべえやべえ。ちょ、ちょっと失敗だな、ここもね。あの、くもちゃんも、ちょっとやっておきまして。ええー、と、いろいろね、ちょっと、頑張ってね、作っていきましょう。まず、あいつだけはね、しっかりやらないといけないよな。ちょっと待ってろ。てい。 大丈夫かこっちはな今のうちにねちょっと待ってろえっ、ー、とこれで扉を作ってちょっといろいろねあの小分けしていきたいなぁとは思ってるんですよこれ大丈夫かなこれあまずいあまずまずまずあばあばばばばばばばばばあばばばあば<笑><笑>あ危なかった今いい感じにねちょっとね扉設置したかったんだけど危なかったねよっしよしよしよしよしよ し, う し, う し, うしうもう片付いたかな 危なかったちょっと手前の方にね置いときましょうかこれ手前にねほいほんでも大丈夫あ雲は来たね雲はねせい待って待って、ね、結構危ないねよーしよしよしよしやったやったやっ た, やったとりあえずですねこれでね安全は確保できましたただこっからでございますよ結構ねまあタクリーパーできた時もそうなんだけど余計な敵がいっぱいできてしまうそれで弓矢で倒すのもね大変な時がいっぱいあるみたいなんだよ だからね、余分な人は流せるようにね、改造していきたいなと思います。えーと、まずはね、ここだよな。あやべ。なんかい ろ, いろいろね、大変なことになってんな、これ。ちょっと待ってね。まずここには、どうしようかな。まずここディスペンサーでしょう。ほんで一応ね、マッツーの扉も上に置いておきましょう。ここで出入りできるような感じにするといいのかな。ではまずはここからでございますえ。これね、上でね、操作できるように、ただね、つなげばいいと思うんだ。ここら辺はね。 あとは上の方にちょっと持っていくだけだよねあとはボタンを置いてえっ、ー、とこれつなげていけばもうもう届くんじゃねえのかなあれねよいしょーえー、ではねカチッと音が鳴るのか試してみましょう 扉が開くねえ。まあ、いっか。ただ、雨まだまだ降んないな。ほんとにこれ条件難しいらしいだよな。もうこれはね、作業しながらじっくり、じっくり。危ねえな、危ねえな、下にいる。ちゅるちゅうがいるわ、ちゅるちゅうが。見えた。よし。まずは一つ出来上がり。ほんで、ここで、えっ、ー、と、ゾーンちゃんたちは燃え尽くされるっていう寸法でございます。ここもガラスを敷いて、えー、ではね、ちょっと次の作業を向かいましょうか。ちょ、あの人たちね、ごめんなさい。今回は全員邪魔です。えええさあ、よしよしよし、行ったぞ。 っていっとさあここもね結構問題だと思うんだだからねやっちゃうえどうすんのかというといけるのかなこれでこっからねえっ、ー、と水で流すシステムなんだけどまずまずまずここ穴穴ばけるよねあとはねこのディスペンサーが足りるかどうかなんだけどいけるかなよいしょよい し, ょよい し, ょよーし完璧だあとはちょっと待って。 よし無限ができたぞねちょっと組んでねよし大体こんぐらいは必要だと思うんだいきましょういきましょうほいっとよーしよーしよ し, よしできたぞできたぞただね問題はねこのこの下なんだよねよいしょよいしょよいしょよいしょ この下にうまいこと配線しないといけない。これどうやると思う簡単なんだよ、これ。こっちの方からちょっと頑張ってみようかな。えっ、ー、と、まずですね、水垂らしまーす。はい、もうもう、あとこっから簡単ですよ。こっからね、そうですよ。こう流れて、流れて、いい感じのところで、ちょっと待ってね。はい、はい。えっ、ー、と、全部で何マス必要なんだったっけな。3マスだな。ぽい。で、ここからは、やばい、ばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばる。ばばばばばばばばもうばばばばばばばばばばばばばばばばばば ほいでここによーしよーしし も, もう完璧もう完璧もう大丈夫だよいしょさあこっからですねきれいにね配置の方頑張りましょうよいしょこっちだなうんあったらあったらあったら完璧完璧完璧牧場です<音声>ほんであとはえー、とこれをねちょっと交互に仕掛けていってこうかほんでこれが届くかどうかなんだけど届かないよな多分なこれな ちょっとよ様子も見ていきましょうね。な、仮にね、こうして、こうすると、うん、う, う, う, うん、ううううんんんんわかるわかるわかる。絶対届いてないよね。な、ここから、しこう戻せばいいのかなこれ。よいしょ。こうかな合ってるこれで。なんか変な形になっちゃったけど合ってるチェックチェック。ぽい。あ、多分んいったね。あ、いったけどリピートされちゃった。ダメじゃんこれ。ぽい。真面目にやりましょう。な、こうして、 こうして、ここ1回寸断しないとダメなんでこうかこんでいいのかなほいあいった気がするうんうんいってるいってるああ完璧だねほんでここからのえっ、ー、とレッドストーンこんでねあやばいやばいこれ上上水出ちゃうんだこれまあ、ここまでは完璧だよねほんでこれで切れたら完璧切れたかいあ完璧だねえー、ではですね ここにリピーター一発かまして綺麗にね上に上げていきましょうかこれねただ変にね湧いちゃうとやーだからこれね側面ぐらいに適当にねワッキーしおこうかこれよいしょここからつなげていきますよつなげてポイッとさあ上までつなげるぞ ほんで、蓋をして、はい、という感じで、多分、完成でございます。えっ、ー、と、25マス離れるとっていうか、動くかないや、もうちょっとね、湧いてからね、えー、やりましょう。まず、25マス離れるのはね、えっ、ー、と、ここ、この位置ですね。えー、ここからですね、ちょっと敵の発生を見ていきましょう。あっ。 くもちゃんも湧きましたね。素晴らしい素晴らしい。あ、ほんでこれ、128ブロック、あの、地上からね、128ブロックっていうのは、あの、下の方でモンスターが湧かず、上だけでモンスターが発生するちょうだいで、えっと、湧き効率がいいという感じでございます。あ、いい感じに湧いてきたわー。えー、では早速試しましょうか。あの、黒いエリアの方には、誰もいないけど、あ、今夜余計なもんがいるから、やべべべべべべべ、届く届く届く、危なっ、ちょっと待って。 ギリギリ届くんのかあれちょっと待ってあれは気をつけないといけないなちょっとね柱じゃないけど一応見えにくいようにここにも細工しておこうこれ危ない危ないよいしょこれもちょっと一移動だなああ危なこれやっぱ前のねえっ、ー、と一枚のこのシールドは重要だねでぽいぽいぽいよいしょでポイポイポイポイえーではねうーんまあまあクリちゃんもいるけどまず一発試してみましょうせーのぽい おぉ、あっ、きてきてきた来てたき来 た, 来 た, 来 た, 来た。あっ、かんだわ。うん。あっ、いらないもん削除できたね。よいしょ。ええー、じゃないですか。で、この下にはだまだ誰もいないんだけど、これでもね。あっ、あん中に、はあん中に仕掛けるの忘れた。ちょっと待ってね。ここは今まだ大丈夫だからね。入れるの忘れてたね、これもね。よいしょ。 よいしょなこれタイミングよくね雷雨とか来ねえかなあ確かここはね雨が降るバイオームだとは思うんだけどもえっとバイオームがフラインツ行く場所だよねこれはねまあちょっと一晩だけ待って終わりましょう今回はおやおやおやおやおやおや朝になりましたねそうやってえー、っと今燃えつけるシーンをねえー、っとうん撮影することできなかった あ, ね、あ、とりあえず雲ああ、行きましたね。くもちゃんね。はい、とまあですね。こんな感じでございました。いや、とりあえずですね。うん、多分これで原理はいいと思うんですよ。あとはね。雷雲があって、さらにそれがね。クリーパーに当たることを願って。 やらないといけないみたいでございます。いや、これどうしよっかな。うん、あのー、マソオんのやつ見てるとね、あの、すごい大変だったみたい。だからね、基本的には雷雨があった時に上に登って、このクリーパーの発生とかね、そこら辺を狙うのがいいみたいでございます。それ考えると、この辺りを改築していくのもいいのかもしれませんね。どうしようかな。でも自分の拠点もやりたいしね。あ あなた、アンケート取っておこうあ。もしかするとね、またこの後やって帯電できちゃう可能性もあるけども、えっ、ー、と、発展させたいのはどれみたいなアンケート取っておきます。えっ、ー、と、今ですね、この、このあたりの拠点、最初の拠点、もしくは勝村、もしくはマンション。さあ、皆様、あの、アンケートの方ね、右上の方に置いておきますので、もしよかったらよろしくお願いいたします。えー、それでは本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。